二人ダウンしちゃった。今釣られる方が近いから、まず様子を見ましょ。真上だったわ。メグがもう一人起こしてくれたわね。通電後だしそりゃ目の前。上の通路は、一直線だから救助がバレたら一気に2ダウンするわ。誰か一緒に来てほしい。 私はバレちゃいけないいいタイミングで来てくれたわ仲間フェリックス治療するいらないのね待ってゆい 治療してくれいるんかいこれもバレないようにバレてるーちょっとごめんねすぐ離れるからしまったゲートへの道だった隠れてー やばいやばいぐりぐり間に合ってよかった